はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ご視聴いただく前に一つ皆様に謝っておきたいことがございます。 本日の動画ですね、撮影日時、昨年の12月末でございます。今回ね、ご視聴いただく動画なんですけれども、僕もね、動画でよくお世話になっている、元祖肉玉そば、おちさんと、バリバリジョニーさんという、こちらの2店舗が、まあ、年末の記念にということで、イベント営業1日だけしておりまして、その時の映像なんですけれども、ちょっとね、何やかんやいろいろ編集が遅れておりまして、もうね、3ヶ月ちょっと後倒しになっております。 なので、本日ね、お送りするラーメンに関しては、もちろんね、通常営業ではないので、販売はしておりませんが、本日のね、このコラボをしている2店舗に関しては、以前からね、ま、進行があって、ものすごく仲良くしているお店さんが、年末の記念にということで、もう原価をね、度返しして、最高級のね、ラーメンを作っておりますので、ぜひ、本日はそちらの映像をお楽しみいただければと思います。ということで、着きました。着きました。 はい、今日は一応ね元祖肉玉そばオッチさんっていうお店なんだけどもともとね肉玉そばっていうさっき多分チームもメニュー表明だと思うんだけど、はいはいはい、濃厚系で卵黄が乗っててバラ肉が乗っててご飯にめちゃめちゃ合うラーメンって感じなんだ、うんうん、でも今日は以前その撮影でおさなってるガリバリジョニーさんってお店のコラボメニューでこれ見えるかなこんな感じなんだけどこんな感じで今日はカモを使ったラーメンなのよ チんたんとイタンの2種類で塩と醤油で合計4種類のラーメンにまあここら辺こんな感じでトッピングとかもいろいろあるんだけど一応ね今日はそのラーメンを4種類全部ね食べようかなと思ってる最初はとりあえずチんたんの塩から食るらしいんだけど毎日のも一緒にね注文してあるからいやありがとうございますいいですかちょっと一緒にね感想言いながら1杯目食べようめっちゃお腹空いてるんですよ食ってないもんね そしたらね、順番に来ましたよ今日のメインディッシュがどんどんどんどんとこれ今回ね鴨を使ったやつで鴨ね2種類使ってるみたいでこっちの1枚脂身が少ない方が鴨のフィレ肉でこの脂ある方がロースらしいですねでこれで九条ネギがトッピングになってますありがとうございますこれが純粋イガ鴨そばのチンタンの塩ですねめちゃめちゃうまそうなんだけど めめちゃめちゃゃうまそうじゃ伸びちゃうとけな、ね、うう、はい、はいなかただきますすすそののよよ香りがごいただきますんうわこれねこんだけ透明度高いのに。 そうまみの密度がとんでもないことになってるようわ想像できない相当ねカモが入ってるのよ、うん、これマジでうま い, い, いよっちょっとこんな感じよいしょいやこれやばいでしょうわうまっそういただきますはい悪いね先に<笑>食っちゃってください<笑> 食べ食べてもう食べて食べてもうカメラ置いて食べてやばい置いちゃいますよもう早く、うん、食いたいちょっと飲みないうちにすいませんね毎度いただいちゃってありがとうございますめっちゃうまいから食べてみて言ってる意味が分かりました<笑>この凝縮されてる味がすごい濃いすごい濃いでしょこれこう見えて、うん、皆さんメンジャーいただきます熱いのは大丈夫か 熱いがつけてようまい贅沢たっすわでしょやばいよねシンプルなさかけそばみたいな感じだけどこれ1000円相当安く感じるよねめっちゃうまいっすす円か安いっす、ね、いやめちゃめちゃ安いよちょっとこの仕事やばいね、はい、<笑>幸せです幸せだよね<笑>え これってどのタイミングで入れるんですかんこれってどのタイミングで入れるやつですか好きなタイミングでトッピングを入れてとりあえずじゃあこれを楽しんでうん、でもちょっと俺もまずこ れ, これロースかちょっとロースだけ先に<笑>あ、しかもカモの臭みがほとんどない、うん う, ん う, んうん、うわあちょっとこれトッピング乗っけちゃおう 本当に臭みゼロあーこれやばいわ今回これさ麺が結構平打ちなのよねあ確かに、うん、コシもあるし麺もしっかりスープもね吸い上げるしでんかあの今回ね「春よ濃い」っていう小麦北海道の小麦使ってるんだけど小麦感がねしっかり残ってて、うんうんうん、めちゃめちゃうまい 塩だから癖ないじゃないです か,、うん、か ネ, ギネギの香りがめっちゃ際立つ確かに、うん スープ綺麗だよやばくないこれ透明度がすごいうまそうちょっとこれスープいってい い, いや、いっちゃってくださいいいうわ、やばい<笑>幸せそう顔がやばいやばいです 醤油の香ばしいというか、生醤油の新鮮な風味がふわっと、うわ、これ、うわ、毎日チ食えないの、残念だな、これ、いや本当ね、口、へた瞬間の生醤油の香りもすごいし、その鴨の香りもね、負けてないのよ、本当に相乗効果で、うまみがね、相当爆発してる、マジで。ちょっとこれ、ね、行これう これ、いわ<笑>いわゆる鴨ラーメンあの、世の中に限定とかじゃなくてもさ結構出てんだけど比較くならないほんとに異常なうまさよこれ<笑><笑>うんでまあ、もちろんちょっと あの時間って確かに10時間以上たぶんかかってるからこの一杯にで、まあ、限定だからできるこの一杯なんだけど今日しか食えないっていうのがもう悲しくなるぐらいうまい<笑><笑>うん ありがとうございますこれねパイタンパイタンの塩ですねうまそうだなやばいねこれちょっといただこうあー全然違うよどっちも好きだなちんたんでもパイタンでもなんかさらにまろやかになってんのよ シンタのやつだとこの表面の油があるから入れた瞬間さもうダイレクトに油がくるじゃんでもこの全体がこう油でまろやかになってるから塩加減とかもすごく尖りが減っててほんとにまろやか、はいはいはい、わあうまちょっとこれ麺い、ね、こういやマジこれ贅沢よこの一杯言葉いる<笑>いらないっすもう い, いらないよね顔でわかります なんか食ったばっかりなのに自分もまだお腹空いてきた塩とか醤油とか の, この火の入れ方作り方っていうのが結構ねバリバリジョニーさんもともとすごく特殊でで今回のも多分多分っていうか絶対にバリバリジョニーさんベースのこれ塩のタレとかだと思うんだけど、うん、醤油とかいいものを丁寧に処理するからダイレクトにこの塩のうまみだったりとか鴨の味が出てくるんだよねなるほどそういうことか食わせたい味を表現するっていうのがもうホントたけてるお店だから鴨のうまみとか 塩の旨味、これがね、すごい、これは。うん。そうん、まじ四杯だけどさ、一緒になくなるね。<笑><笑> どっちかっていうとさ普通のラーメンみたいにいろいろ入ってて美味しいってこれが入ってて美味しいとか説明しやすいんだけどさこうシンプルでうまいものってなかなか難しいんだよねめっちゃわかりますだからホンとこんなにうまいのにこの動画を通して伝えきれないのが悔しいー<笑>確かにうーん 早くも三杯目も終わっちゃいそうですね。十、うん、分十五分ぐらいしか経ってないす、ね。でもこれで三杯目終わりよ。これで。う, ん、うまそう。最後来たよ。最後の本杯 ね, ましたね、うん。これがパイタンの醤油だね。こんな感じですよ。まあスープもパイタンなんで、ちょっとね。はくはくはしてるけど。 これがさ、さっきのそのチンタンの醤油とどう変わってるかだよね。お待たせしました。いただきます。お待たせしました。すごくまろやかになる。まろやかさ増してるんだけど、さっきのその醤油の切れは全然損なわれてなくて、しっかりと別物なんだよね。うわ、どっちもうまいな。これも匂いがすごい。そう、これも香りいいね。 すごいそそるやばいこうなんだろう全体的にバランスがすごくまとまってる感じがしててみんな仲良しって。 おありがとうございます<笑>ありがとうございますいただきますどんもんのもの聞いてますかもらっちゃったってすごいの来てますこれね鴨肉がめちゃめちゃ乗った丼ですねちょっと特別なんであれなんですけどちょっとこれ卵割っていい割ってください こ, こうさうーわー絶対うまいじゃんこ う, こういうことでしょこれ絶対うまいじゃん いっちゃっていいこれ。はい言っちゃってください。炙<笑>りの鴨肉だよ。炙<笑>りやば。<笑>やぶうまなんだよこれ。<笑><笑>ありがとうございます。これは。 安速だね。めちゃめちゃ贅沢な食い方してる。贅<笑>沢<笑>だよこれは。 うんないかもしれないですねうんどう美味しいのかってのは伝わってないだろうけど難しいですよね味の伝え方はもうねほんとこういうのはね「どう」とかいいんだよね細かいことはとにかくうまいやばいとうまいだけ言いましょうかほ、ね、ん そ, それほんとそれ<笑> うわちなみに今4杯食べ終わって丼、うん、も食べ終わりそうですけど何割ぐらいですか 2? <笑>じゃあまだ全然美味しいですねまだ全然美味しいですね<笑>ずっと美味しい今日の飯は半袖でマジで<笑> ごちそうさまでした。ごちそうさまでです。<笑> 今日いただいた限定に関しては、もう本当に年末のコラボイベントの限定販売なので、人中はね、全く販売しておりませんが、で、このラーメンとか気になった方は、ぜひね、おっさんのお店や、バリバリジョーニーさんのお店行ってね、あのレギュラーメニューを食べてみてください、絶対うまいと思う、いや食いたくなったでっしょ、よくて、めっちゃ食べたいんですよ、<笑>食って帰ろうかなと思ってます、ね、あ、そうだ、じゃあ、おっさんのところに自販機あるじゃない、冷凍あるから、それ、今日は買って帰ろう。あそうなんです、はい 超気になってやつそうちょっと家で自宅でねこのおちさんの肉玉そば食べてよ。食べます、うん、<笑><笑>はいということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますいやー帰ってからも楽しめるね楽しめますよ<笑>ありがとうございます